皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成澤博之でございます。どうも、えー。お待たせしました。本日は星空撮影塾 DVD の第3弾でございます。第3弾はですね、老元像のお話ですね。s i l k y ッ i x というですね、老元像ソフトを使って、成型写真の老現像をデモンストレーションしている動画になります。市川ソフトラボラトリーという日本のメーカーが、 開発しているロー現像ソフトなんですねだからそのなんか海外で作られたものとは違って基本的にインターフェースが日本語でしっかりと表記されているのでまあ分かりやすかったりとか比較名合成の機能があってしかもそれは「ロう」のままで書き出せるとかねで何よりそのサブスクリプション契約じゃなくて買いいいい切りっていうのがいいところですね1回買ったらその後お金が発生しないでずっと使えるっていうのがいいところです。 ねまあ、そんなですねシルキーピックスを使った老現像をこの DVD の動画ではお見せしていますで基本的な流れってどの老現像ソフトでやっても、まあ、同じだとは思うんですよで参考までにああこういう考え方でこういう風にやるんだっていうのをこの動画で学び取っていただければと思いますそれでは早速動画に入りますどうぞ それではここではロ老元度について説明したいと思います。今日使うロ老ン度ソフトは SilkyPix というロ老ン度ソフトになります。で、えっと、これはですね、広島の吉和展望台っていうところで撮影した写真なんですけども、ここに天の川があって、ここに雲海があってですね、この下にはまあ街明かりがあるんで、まあ、こういう風に光が遮られてるんですけど、ちょっと色も偏っちゃったりとかして、 残念な感じになったので、これを直していきたいと思います。で、まず、えー、右上のこのヒストグラムを見ると、本紙で書いてあった通りですね、えー、この、適正露出で撮ってるんですけど、カラーバランスがもう崩れちゃってますね。これが1個にまとめると、あのー、まあ、俗に言う、えー、ニュートラルグレーの色が出ているという感じになります。で、このホワイトバランスをクリックしてですね、えー、このグレーバランスツールっていうのをクリックします。 で、私がいつもやってるのは、まあ、これ色々調整してもいいんですけど、こうパコッとやってですね、こうやって色変わってくるんですよ。だいたいその夜空の色やると、こういうふうに綺麗な感じになってくれますので、えー、まあ、これで他のところ別にクリックして、好きな色見つけて、ここからちょっと追い込むっていうふうにやってみるといいと思います。で、自分はもうこれドッキですね。で、えーと、コントラストをかけたいと思います。えー、まあ、全体的に、もうちょっとね、やっぱ、 もやもやしてるというか眠たい感じに仕上がってはいるのでまあこれはうんかい出るぐらいですかちょっと湿度も高かったんでしょうねこう明瞭度コントラスト霞の除去をちょっと入れてはいいきたいと思います、まあ、こういう感じですねさっき言い忘れましたけどこのホワイトバランスが今さっきクリックした後でバラけてたのが1個にまとまってますよね まあ、こういうのが、まあ、基本的には理想になります。で、サイドを上げていきたいんですが、サイドを上げると、この下のところも、サイド上がっちゃうんですね。この夜景のところも。なので、ちょっとこれはですね、やめて、えー、部分補正ツールというのをですね、えー、使いたいと思います。これ、ブラシツールですね。ブラシっていうのをやると、真ん中の円が実際にかかるところで、外側の円は、 真ん中からだんだんだんだん効果が薄れてくれよっていう感じですね。で、ここで、ブラシのサイズを天の川と同じにしておいて、ちょっとポカシルフェイドするから。で、天の川をこうなぞります。そうすると、まあ、ここが今効果がかかってますよ、というところで、えわ、ー、かりやすく今、明るさが100になってます。これを0にして、えー、それから、サイド、コントラスト。 上げていきますで、これ、やりすぎ厳禁ですね。やりすぎると、やっぱり、像が劣化してしまうので、やりすぎ厳禁なんですけど、えこれをやると、この、外側とこの、今、かけたところ、コントラストかけたので、明るさがちょっと変わってしまいましたね。なので、ちょっと明るくして。はい。まあ、こういうふうに、自然な感じに仕上がりました。 before, after ですね。あの、これ天の川のところがだいぶこう、際立ったかのがわかると思うんですけども。で、えっ、ー、と、次にシャープなんですけど、シャープは基本的にはノイズもシャープなので基本かけません。で、えっ、ー、と、ノイズリダクションですけども、えっ、ー、と、やっぱ星の写真なのでどうしてもこういうザラザラしたノイズが出てきます。なので、これかけすぎると、えー、星がノイズと判断されて消えちゃうので、ある程度、 までかけることをお勧めします。かけすぎるとこうツルツルになるんですけど、仮にもう全体がもうモヤモヤっとこうなっちゃうので、これ、残念ですから、ここまでいかないようにですね。結構なんか加減が難しいんですけど、だいたい20とか25ぐらいのレベルでいつもいいかなと思ってるんですけど、はい。こういう感じです。で、だいたいいいかなと思うんですけども、えっ、ー、と、下半分ちょっと明るいので、 えー、ここでまたこの段階補正フィルターっていうのをかけてみようと思います、えー、今上半分かかってます下半分にしてです、ね、こう広く取るとその影響がどんどん薄れていくので、えー、こんな感じでしょうか今 こ, うここがメインでかかってて上にクくにしてかどんどんその効果を薄れていくという感じですね で、下半分に主にかかっています。で、これで明るさを単純に落としてあげようかなと。あと、サイドを下げる、ね。これ下げすぎると完全に白くなっちゃうので、えー、こんな感じでいいですかね。で、before がこうだったのが after, before, after っていう感じで、ね、だいぶ変わりました。はい。 で、えっ、ー、と、最後にですね、ちょっと緑がかってるのが気になるので、えー、緑を、ファインカラーコントローラーっていうのをクリックしてですね、緑の部分をこう指定してあげて、えー、ここのサイドをちょっと下げていきます。やっぱり、あのー、やりすぎると、えー、他のところも一緒に消えてしまったりとかするので、 他の色の影響のない程度にやっていくといいと思います。はい、で最後にちょっと周辺原稿を気になるので、えー、シェーディング補正をちょっとかけます。はい、周辺原稿をまあ補正してくれる機能ですね。こんな ちょっとかけるぐらいで多分いいですけどね。こんな感じでしょうか。はい。で、以上になりました。えー、最後にちょっと明るさをもうちょっと落として包まてあげようかなと思いますで。こんな感じでいいんじゃないかなと思います。えー、最初の写真がこれで、アフターがこれ。最初の写真がこれで、アフターがこれっていう感じで、だいぶ変わりました。まあ、こういう風にですね、ちょっと残念なの次の写真が、こういう風に画像処理をすることで、えー、復活すると。 いう こ, とでえー、こういうふうにですねやってみるといいと思います、えー、それでは、えー、まずはこの写真はこれで完成といたしますはいいかがでしたでしょうかローゲンドソフトもねいろいろある中で、まあ、シルキーピクサは日本製だし値段も安いし買い切りっていうことで結構ねとっつきやすいメーカーですねで私は今あの LR タイムラプスっていうタイムラプス用のソフトウェアが アドビの Lightroom とこう連携して作業できるようになっているのでメインはですねアドビの Lightroom とか Photoshop を使っているんですけども一応 SilkyPix ユーザーでもありまして SilkyPix がそのノイズ整列っていうです、ね、ノイズリダクションの機能とあと HDR っていうパラメータがあるんですけども そ, れその2つがねすごく好きでいまだにその最後の仕上げは Photoshop、まあ、から TIF で書き出してシルキーピックスに読み込んでノイズリダクションと HDR をかけて、えー、出すっていうような作業をしてたりします、えー、次回はこちらの撮影塾 DVD 第4弾になりますね、えー、また近々アップしますそれではまた次の動画でお会いしましょうさよならバイバイしたっけね